ピンピンコロリンアンチエイジング近藤です渋谷区で30年間就活のお手伝いしてます老後の不安ってありますよねお葬式だったり、お若だったり相続だったり、そう、お一人様だったり安心してください お葬式もお墓もなくても大丈夫相続だってお一人様だって解決できるんですよ30年間葬儀業界に携わってきたこのアンチエイジングにお任せくださいきっときっときっとお役に立てますからどうぞよろしくです